皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月28日、魔剣士のレベルが、ついに116になりましたので、今日はその方法を紹介します。まず、以前の動画で紹介したように、レベル50から72くらいまでは、バージョン 5.3 からの経験値持ち越し作戦で上げました。 そして、これも以前の動画で紹介した、エンゼルスライム帽のサポート仲間を入れたメタキン持ち寄りで、レベル72から93くらいまで上げました。今回の動画でやっているのは、単なるメタル迷宮招体験の周回です。これでレベル115まで上がりました。そして、残りをメタキンメダルとメタスラボスメダルを突っ込んで、レベル116にしました。というわけで、魔剣士のレベルを、50から116まで上げるのに必要だったアイテムの数は、 メタスラボスメタルが5枚、メタキンメダルが11枚、メタル迷宮招待券が51枚、以上となります。あと、スマッシュポテトを2つ買いましたが、1個余ってしまいました。元気玉の数を数えるのを忘れましたが、多分10個くらい使ってると思います。私のレベル上げ方針として、メタル迷宮招待券から先に使うことにしているので、メタキンメタルの数がなかなか減ってくれませんね。 ままま100個くららい倉庫の中で余らせてしまってしっす冒険者のおてかけ超便利ツールなどでもらえるメタル迷宮ペア招待券は以前は持ち寄って使ってたりしてましたが今はもう錬金釜で通常のメタル迷宮招待券にダウングレードさせてます 個人的にはフィールドの戦闘よりメタキン迷宮でレベル上げをする方が勝利合っているので正直何時間でもやってられますね今回の魔剣士のレベル上げでメタル迷宮招待券の在庫がゼロになってしまいましたので次のレベル上限解放に向けてまたコツコツ貯めていこうと思います特訓ポイントについてはそれこそこれから毎日コツコツやるしかないですねというわけで今回の動画は以上で終了です